皆さんこんにちは、ムズサです。あ、ありがとうございます。拍手待ちみたいなマスクちゃん。 えー、かっこいい総踊りを遠くでも広めたいと3年前に発足したチームユリットチームですそして今回は道ちさんの演舞ということでツアリミテッドエイジョンと題し全国からメンバーを募集してたくさんの参加者に来ていただきました北から山形秋田東京愛知香川福岡と踊りたいと言って集まってくれた素晴らしいメンバーとともに思いっきり楽しんで演舞いたしますので5000円は難しいと思うので心のいいねボタンを100万回ぐらい押してくださいよろしくお願いします ええー、とですね。であの今日あの相方を務めさせてね、あの博士さん、加賀の香川からいらっしゃってるということで、えー、と好きになった女性、<笑>好きになった女性に私別に好きな人がいるんですって言われたときにあの一言をお願いします。もううどん食べる。あやっぱもう加賀変るんですよね。いません、いいですねす。いいと思います。<笑>はい。まあ、茶碗はこれぐらいです、ね。でじゃあどうぞ。どうぞよろしくお願いいたします。 お願いまとね、今日踊る振りなんですけど腕を上げるあの振りが結構多いんですよなので、まあ、だんだん寒くなってきましたので一緒に腕なんか振り上げてくれるとあのみんなめちゃくちゃ喜びますので<笑>、はい、よろしくお願いしまますすは<笑>はい、じゃあいきます情熱ランバージョンそれでは参ります。 Let's、oh. go! 行きますわ 「ハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハララララ」「サカセ君だけの花」<業><音楽>「いよいよそいよいよそう」「<音楽><音楽> い, いよちょれよちょれよちょれよ降<音楽>りかかるこんを超えて立ち向かう今日」 の希望。 お客様に感謝を込めてグルありがとうございました